でいい。ちゃんと送り届けろよ。ビビをうちまでちゃんと。ルフィーさーん、アルバーナで待ってるからーー。少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。三分。 以上てめえの相手なんぞしてられねえ一つだけ言っておくぞどうあがこうともお前じゃあ絶対に<音>お前じゃあっ<音><音> 少女には逃げられたがこの道アルバーナに向かったエージェントが逃がされるはないお前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくからお前は俺がここで仕留めるんだもう遊びはこの辺でよかろう俺、まあ、とお前だ。 海賊の格が違う俺はギのと真面目にやってるぞ犬が地面に吸い込まれてくる竜者を知らんのかお城のいらねえ砂漠の便利な勘をさお気持は走るだけじゃ抜けられねえっ力に飛んじまえば おおいおい、悪魔の身の能力は使い方と訓練次第でいくらでも強い戦闘種だ この俺に勝 て, てきたことを存分に後悔するんだ。 もう十分だね砂漠な戦闘でこの俺にかなうものはこの世にいない砂なんかに負け て, てたまるかこれ以上お前に付き合ってる暇はないアルバーナへ向かうとしよう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 なぜ、戦うの D の名を持つあなたたちよ D? どうやら無駄な質問みたいね